新曲発売のキングプリンス初のドームツアーは緊張と爆発、どっちご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。2018年のデビュー以来初となる4大ドームツアー、キングプリンスファーストドームと2022ケラミスターからがスタートしたばかりのキングプリンス。 5月にはデビュー記念日も控える中、新曲、ラビンや踊るように人生を、4月13日発売ジョニーズユニバースをリリースする。様々な形で愛の魔法をかけ続けてくれるキングプリンスへの今の思いとは、疑問符平野紫耀5月でデビュー4周年になるけど、まだまだ新人の気持ちでというのは変わらないですね。 初心を忘れずという言葉の通り、ファンの皆さんのことを大切に、これからも頑張っていきたい。高橋山、初めてのドームツアーも4月2日から始まるからね。神宮寺優太、た、くさんのお客さんに会えるから、すごく楽しみ。長瀬角、やっぱり会場に来られる人の人数が増えるから、今までのツアーで来れなかった初めましての方にも来ていただけると思うし。 良いライブになるように気持ちを込めて頑張りたいなって思ってますね。岸優太、ドームを轟かせたい。初めましての人もいると思うし、来てくださった皆さんの記憶に残るようなコンサートにしたいなって。平夜、会場が大きくなる分、寂しい思いはさせないように頑張りたいな。高橋、そうだね。ドームを一周するの、やりたいなから。平夜、 緊張と爆発、どっちの気持ちが大きいか。疑問符爆発じゃなくてワクワクか、笑い。全員、あはは。平えや、ワクワクの方が大きい、笑い。緊張って言っても、今までのコンサートでもハプニングらしいハプニングって、特にないもんね。全員、ないねから。神宮寺、緊張しないように。って、ステージに立つ前にする人屈的なこともしないよね。 全員、しない。神宮寺、僕たちだけじゃなくて、昔からジャニーズで、そういうジンクス的な話って聞かない気がする。やらない人の方が多いんじゃないかな。米印女性セブン2022年4月21日号。平野志耀さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方。